皆さんこんにちはニーラ・シェルカです。 今回はロムアンドとネオムーンのコラボシリーズのコスメを4つゲットしたのでそちらの方を実際に顔に試しながらレビューしていこうと思いますそれではレッツーゴーはいというわけで今回のコラボコスメを早速紹介していこうと思いますまず1つ目がこちらのアイシャドウです アイシャドウは全部で3色あるんですけどあと2つのカラーは以前ゲットしているミルクシリーズのものだったので私はこちらの新色のみ購入しました私が購入したカラーは04番ドライイブニングプリズムローズというカラーになっていて 全部がダメのアイシャドウになってますこちらは購入する前から結構キラキラ感が強めっぽいなと思ったのでこちらを購入しました一番最初に使ったピンクっぽい赤っぽいカラーが多色ラメになっていて青ラメピンクラメシルバーラメゴールドラメが入ったものになってます で、ラメ感はすごく綺麗なんですけど、そこまでラメが強すぎないので、結構使いやすいカラーかなと思います。ベースのカラーがうっすらピンクっぽい赤みのあるカラーなので、これ一色で目元を作ってあげても全然可愛いカラーかなと思いました。その上のゴールドのカラーはもうラメのみのカラーという感じで、ほぼベースの色は出なかったです。なんですけど、ラメがすっごく細かくて繊細で、めちゃくちゃ綺麗だなと思って、こちらは涙袋に 使っったたら可愛いかなと思ったので涙袋に使ってみたんですけど思ってた通り涙袋に塗るとぷっくり感が増すラメだったのでまぶたの中央とか全体にのせても可愛いとは思うんですけど私は涙袋に使うのがすごくいいのかなと思いましたその隣の右上のカラーなんですけどこの色はやばいですねラメというよりなんかメタリックっていう感じのアイシャドウで大粒のグリーンとイエローのラメが入ってるんですけど ベーースののカラーがもううにメタルってていう感じの色味をしてます今回は指でのせていったんですけど指でのせるとねしっかりピタッとまぶたに密着してくれるので私はこちらのカラーはブラシじゃなくて指で塗ってピタッと密着させて使うのがいいのかなと思いました。すっ すすごいい可愛いラメのアイシャドウですよね使ってみて思ったのはこちらの4色のカラーの中でこちらがメインなのかなと思いました私は今回はまぶたの中央に入れてみたんですけどこちらを二重幅全体とかに入れてみても可愛いかなと思います右下の締め色はココアっぽい感じの色味なのでそこまで目元が暗くならずに適度に締めてくれる色味なのでこの色味はねすっごくね私は絶妙なカラーで好きだなと思いました あんまりね締め色で暗すぎるとちょっとけばくなりがちというか抜け感が出づらい感じになるので適度に抜け感も出しつつしっかり引き締めてくれるカラーだなと思います。 下まぶたに今回は一番最初に使った赤っぽいピンクっぽいアイシャドウを全体的に入れたんですけどベースの色味がこんな風に塗ると結構しっかり出てくれるので下まぶた全体に入れても可愛いしまし、あ、そんなに今日はね目元の色味をあんまり強調させたくないなって日はこの色味を単体で使ったりとかしてもいいのかなと思いました。 こちらのアイシャドウは私は9点で1つ1550円でゲットしましたこのラメのクオリティで1550円はかなり安いんじゃないかなと思いました次に紹介するのがグラスティングウォーターティントのネオムーンコラボの新色のものなんですけど 今回コラボで発売されたカラーが以前私が全色レビューをしているグラスティングウォーターティントのカラーのものが含まれてたので今回新色として発売された09番ソフトプールのみ購入しましまた私が今回購入したソフトプールのカラーが「薄明る空」と似ていた優しいピンク「ハッシュタグ夕暮れピンク」「ハッシュタグぼんやりピンク」 という説明になっていてまあ可愛らしいピンクのカラーになってますね今見てて思ったんですけどサイトの画像のカラーより実際に唇に塗った感じは結構明るめのピンクだなという印象でしたサイトの方がねちょっとねもっとくすみピンク感が強く映ってますね グラスティングウォーターティントでこんな感じのピンクのカラーって確かなかったのでピンクのカラーが欲しいって方はこのカラーめちゃくちゃおすすめですね私は普段からピンクリップも使うし比較的ピンクリップが好きな方なのでこちらは絶対欲しいと思って購入しましたこちらは1つ1250円でした 次がですねこのネオムーンシリーズがロムアンドのインスタでこう軽くねチラ見せされた時に可愛すぎてインスタのストーリーで絶叫した商品なんですけどグラスティングウォーターグロスのネオムーンコラボの3色のグラデーションになってるグロスを購入しました 3種類のカラー、3種類のパールが混ざり合う、ユニコーングロスになってるそうです。水膜グロスということで、この見た目は3色になってて、ピンクとパープルとブルーのグラデーションになってるんですけど、まあ、塗ってみると色味が出るわけではなくて、透明のグロスになってます。で、チラチラね、細かいラメが入ってる感じなんですけど、こちらのカラーが N01 番のドリームランドというカラーになってます。 ピンクパープルスカイ3カラーのパステルネオンムードというカラーになってますこちらのグロスのシリーズは以前3色購入しているんですけど塗るとスースーして若干プランピング効果がありますなのでプランピング効果のあるリップグロスを探してる方とかにもちょうどいいのかなと思いました一番のおすすめポイントは見た目がめちゃくちゃ可愛いです ただね、今ね、3回くらい使ったら若干混ざってね、ちょっとこれ以上混ざってほしくないですね。混ざったらちょっと色味が変わっちゃいそうな感じがして、ちょっとグラデじゃなくなっちゃいそうだなっていう予感はするんですけど、まあでも見た目めっちゃ可愛いからね、大切に使っていこうと思います。<笑>もう飾りたいレベルで可愛いです、これは。やっとゲットできてめちゃくちゃ嬉しいです。こちらのグラスティングウォーターグロスも1つ1250円になります。 最後に紹介するのがこちらのチークになりますベターザンチークのネオムーンコラボのものになってるんですけどこのパケのイラストすっごいこれも可愛いですよねアイシャドウの方もすっごい可愛いんですけど個人的にはこのイラストが一番好きですすごいなんか月に抱きついてるクマちゃんが可愛いです いい今回のネオムーンコラボチークが3色あるんですけど3色とも新色だったんですよね私が購入したのはこちらの N03 番スリープパウダーというカラーなんですけど N01 番ドリームパウダーと N02 番フェアリーパウダーという色味もありました こちらの色味だけ結構ピンク感が強いカラーだったんですけどリップとね相性がいいかなと思って私はこちらを今回は購入しました若干 N02 番のフェアリーパウダーも気になってるのでもしかしたら買っちゃうかもしれないんですけど3色の中でピンときたのはこちらの N03 番だったのでこちらを購入しました 実際に今日試してみたんですけど思ってたより発色が良かったので結構濃いめにつけちゃったなーって自分で思ったんですけど照明当てると結構チークって飛んじゃうので今日は濃いめにあえてつけてみましたで濃いめにつけてこんな感じなのでもっとうっすらつけることもできるのでそこは自分で調節していって使う方がいいかなと思いました 色味はラベンダーカラーとかピンク系のチークが好きって方にはめちゃくちゃ刺さる色なのかなと思いますこちらは1つ1299円でしたはいというわけで今回はロムとネオムーンのコラボシリーズ4つを実際に試しながらレビューしていきましたいかがでしたでしょうか気になったものがあった方は是非ゲットしてみてください 今日初めて使ったんですけど個人的におすすめなのはこちらのアイシャドウとグラスティングウォーターティントがおすすめですこちらのアイシャドウは値段の割にすっごくラメのクオリティが高いのでラメ好きさんにはめちゃくちゃおすすめですグラスティングウォーターグロスはピンクのリップが好きって人には本当におすすめです ピンクだけどピンク感がそんなに強すぎないのでつけやすいピンクになってるのでピンクリップなんかいいのないかなって探してる方とかはこちらすごくいいんじゃないかなと思いました人気の色味は完売したりとかもしてるので気になったものがあった方はぜひお早めにゲットしてみてください私は今回 Qoo10 で4つとも購入したので気になったものがあった方はぜひ Qoo10 でゲットしてみてください